ご視聴ありがとうございますすちもちもでーす、はい、今日はですね2021年2月の日日土曜日です、はい、あの鉄道会社のねあのアプリを見てで鉄道の列車位置情報を見るとねあの位置情報が載ってない電車が来たんでねなんだろうと思ってカメラを向 け, 向けてたら5000系が来ましたね京王ライナーの回送電車ですねこれから多分新宿の方に向かって京王ライナーとしてね 営業すするのかなと思います結構、夕日が当たって綺麗ですね、はい、さっきまでね、えー、南部線の鉄橋にいたんですけどねまた、えー、自転車に乗ってね、えー、京王線のこっちが本線の方ですねこっちの鉄橋までねやってきましたはいちょうど4時過ぎぐらいの時なんで音楽が流れてますね キューピーのね建物が見えますけどね、あそこであれかなマヨネーズ作ってるのかな<笑>あの京王線がね来ますね、えー、今見てる方がブバイガワラ駅の方ですねこの鉄橋はねなんかあのー、なんだ ト, ラトラスとかがついてなくてね、あのー、見渡しがいいからね、あのー、撮影ポイントとしてはすごくいいですよね。 夕日があの車体のね、えー、ステンレスに当たってかなり綺麗ですね。かオールウェイズみたいな映画みたいなシーンが撮れましたね。よし。<笑>で、橋のね、川の向こうが成、えー、石桜川丘駅の方ですね。で、成石桜川丘駅を出発した電車が今度ね、えー、鉄橋を渡ってやってきました。 サイクリングで自転車がね、ちょっと前のめりで乗るんで手でね、体を押さえるから手がね、筋肉痛になるんですよねだから手がね、プルプルしちゃってだからあの動画がね、少しブ ル, ブルブル震えてるかもしれないです、はい、結構夕日に当たる京王線ってあの、綺麗ですよね、うん、で、今日はね、あのまあ、本屋さんに行ってね 鉄道模型趣味の雑誌を見てたら、なんか話しかけられまして<笑>、同じぐらいのおじさんだと思われたのか、話しかけられてですね、そこで私もちょっとこんな鉄道模型やってますよなんて言ったら、なんか、ほうほうみたいな感じで話してましたね。まあ、そんなこともありましたね。えー 他ね鉄道で、まあ、コロナ禍でも大丈夫なような撮影場所ってどこかないかなと思ってね。皆さん、どんな鉄道が見たいんですかね。<笑>あの、こういう鉄道でもいいんだったら何回も何回も出しますけどね。はい。まあ、どこかね、どこ行こうかな。ちょっとね、うん。 都内の方はね、あんまり行きたくないんですけどね、まあ、関東の西側だったら、まあ、人が少なめな方だったら行ってもいいかなとは思ってますけどね。 あとね2月の22日はねあの休まないといけないんですねだから、まあ、4連休なわけですよで今日1日目は無駄に家で過ごしたんであと3日間しかないわけですねさて、どこに行こうかな困ったな<笑>どうしようかな、まあ、これねファンって鳴らしたのはね左側にあの親子がいてねその子供にファンって鳴らしてくれたみたいですね結構見てるもんですね とということでご視聴ありがとうございました。